はいどうも本日も元気にやっていきたいと思いますバーティラッシュワンピースということで、えー、本日もですね、えー、パーティーはロジャーとガープでお送りしていきたいと思います。ランクは SS。えー、入ったばっかりです。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあね、一戦目やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ということで相手はオートスネークマンとロジャーそしてエースロジャ ー, あーロジャー多いですねはいまあとりあえず赤犬いなそうなんで、えーねまあ、落ち着いてやっていきたいと思います、えー、敵がねロジャーの時はとりあえずあの相手がスキル2 の, あのカウンター使ってしまえばもう何も怖いものはないですし、まあ、カムサリは見て避けれますし ということで、あ、ロジャー来ましたね。ということで、ちょっと距離取ろう。で、相手が、はい。はい、ここだオッケー !KO ですね。かぶさりのタイミング重要なんですよね。はい、ということで、攻撃力上がったんで、はい。押すぐど、はい、オッケー。えーと、あそこにもロジャーが一匹。はいはい。とりあえず、旗を溜めて、溜めて、あ、おでん行ってくれましたね。 ということでね、ロジャーとかね、まあまあ、こっち来たらあの対処しようかなと思います。ということで、えっ、ー、と、自陣の方、ちょっと、えー、相手が攻め込んできてるんですけれどもあ、あそこのロジャーも気になるんで、ちょっとカメラワークの中に入れといて、重なったタイミングで攻撃したい。このね、ローの攻撃を俺まだ避けるのちょっと苦手なんですよね。どうしよう。 はいここだ、オッケーということで絶妙なタイミングで放ちましたはいはいはい、オッケーれそれで順調に敵が消えてくるシールがあると見えないんだよなもう一回ロジャーでいこうかなあのー、ね、別に 攻撃力自体はそんなにねエースくん高くないんですけどあの見えないところでこれオッケーはいここですねで見えないところで攻撃されるとまあちょっとねあのこちらもちょっと回避が間に、まあ、合わなかったというものでございますということで倒していきましょうかねはいはいはいオッケーうんとあとはあそこにあロジャー来ましたねちょっとあれ注意ですね あ赤犬くんが対処してくれるはいありがとうもう1匹がおああ無駄打ちしちゃったということで、えー、向こうのロジャーを、えー、視界に入れながらえっ、ー、と D 旗はシャンクスさん行ってくれたんでここを狙い撃ちしていきたい行きたいはい OK、はい、ということですねはい OK 試合広くいきましょう見分色で分かってます そ食らうんかいそれ食らうんかいまあねえー、あと、えー、体力はわずかさクエスやばいやばいやばいとりあえず持ちこたえろここをはいあいおでんさまさますねありがとうございましたということで、えー、勝利できました皆さんありがとうございました続いて2戦目 はいどうもじゃあね2戦目も元気にやっていきたいと思います場所は変わらずウォーダーサラということで向かいますていくはえーゴソップそしてスネークマンと黒ひげローですねはいよろしくお願いしますということでえー、っとじゃあまずですねまあ1戦目と同じようにちょっとシーハタの方に先行きたいかなと思います うううさあ誰か来るかウソップがねいやはいオッケーウソップがねちょっとねとりあえず距離を取ってあのスキルを打ち終わったんでもうとりあえずこっち行きましょうかもうウソップいる時はねあんまり関わりたくないうあ食らっちゃった食らっちゃったここ取っちゃおうもうねここ取っちゃおう あ、いけるいける。いける。はい、OK。じゃあ、とりあえず、ここ取って、そして、相手を食い止めようかな、ここで。うん。一戦を上げて、あ、ってか、あそこに、あれっすね、あの、うちのチームのゴソップさんがいるんで、ワンチャンこっち取れるんですよね。うーんと、うーん。 とりあえずはいジャスカイで入って攻撃あやばい人数多い人数多いそれ人数多いそれは人数多い<笑>いやそれもうごちゃごちゃわかんねえわかんねえちょちょちょ人数多いはい行けよもうね相手が塊魂みたいになってたら即かむさり落ちます 一発の攻撃をなるべくね多くの人に当てる、うん、なるべく多くの人に当てるっていうのは結構大事なんですよねはいここで無理それは無理はいということでガープでやっていきますはいえー、っとシーハタも来てるけどいや俺はうん相手の二陣に行くはいこれ一択ですね とりあえず、新旗は守ってくれると信じて、僕が、ここで、敵を食い止める。OK! Just か空の、はい、OK! うー、後ろ見ね。はい、はい、はい。まあまあ、でもね。ンンはい、OK! ここだ !OK! ということで、この橋で、越えていきたきゃ俺を倒せーとガープは言っております。ンンはい、はい。 はい、オッケーはい、KO ですね。ということで、あの、ポリウは黒ひげだけなんで、なんとかね、この端で持ちこたえられると思うんで、はい、はい、はい。いや、でもやっぱ、ガープって硬いっすよね。はい、はい、はい。100レベルじゃないんすけど、はい、ここまで戦えると、はい。オッケー、オッケー、オッケー。あと4秒、3秒、2秒、1秒。はい、ありがとうございました。うんうん はいじゃあね3戦目やっていきたいと思います。ということで、えー、と迎え撃つ敵は、えー、ルッチと赤犬そしてワノクニゾロと、えー、鬼ヶ島ルフィですねはいはいはい上等じゃねえかやってやるいはいということでアーロン・パークですねはいはい。 うーんと、で、この形状のアーロンパークの時は、うんと、とりあえず真ん中のね、ラインを取っていきたいですね。ということで、はい、回避打ったんで、通りあえず、うん、オッケーこのルッチのねん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、 ルッチのあの回避とねあの六王岩のモーションが同じだからちょっとやりにくいんですよねということでこっち旗取ったらあっち行きましょうん倒したかなあ倒したっすねはいじゃあ倒したんでとりあえずここの旗貯めていきましょうはいで相手あ来ましたねじゃあこっちも応戦しましょうかとりあえずフェイントに引っかかんなかったんではいここでカムサリー OK で 相手のハイあっうわ死角からこの犬神組むのが一番だるい本当にとりあえずこのローはあーあーギー残ってるけどはいカムサリケイそれ渡んないうはははタッチの差でしたね んとあの相手のスキルにやってる時にあれですねスキルに自分も使っとけばよかったですねで終わり際に自分がスキル2をためて放ってでちょうどよかったのかなちょっとタイミング間違えましたねで多分相手こっち見てるからカムサリ当たんないんでうんととりあえずこのルフィ倒そうはいここは オッケー絶対ね、こっちを見てないっていうタイミングで話します。もう僕のこの性格の悪さ出ますよね。<笑>はい。はい、じゃあね、とりあえずあと、えー、っと、旗守りつつ、ここの旗を取っていこう。取っていきたいけど、まずこっちを処理していこう、オッケ ー, ッケーということで、ぴったりと、降りたい、オッケー まあね敵をね焦らず倒してまだね二十何秒あったんであこれいけるないけるなもう虫の息なんであと一発ぐらいかなと、うん、りあえずあと一発放ってばあああ当たり前はいケー、OK ということでね、えー、これも、はい、勝ちましたね、はいえー。立ち回りナイスでした。ありがとうございました。は, はい、ということで、えー、3戦目ですかね、はい。やっていきたいと思います。えっ、ー、と、あ、4戦目ですね。はい、すいません。ということで、えー、と敵はですね、えー、と逃がしまろうと、えー、赤犬、そして、えー、初期ルッ と、えー、あとは鬼ヶチマルフィですねはいでステージはワノ国でございますということでよろしくお願いいたしますはいじゃあね、えー、他のプレイヤーを待っていますとはいはいはいベうぞはい始まりましたということで今回どうしようかな、うん、とりあえず、うん、D 旗行こうかなあでもとりあえずローが行ったんでこっち取りましょう 見せかけて見せかけてぐるりんちょしてしてーの あ, あ見えてんな見えてんなはいここオッケーこのタイムラスあえてぐるりんちょしましたではい引きつけといたらこうやってミホークのやつ当たりますねはいそれ当たんないあーちょっと間に合わん あ,、まあこれはしょうがないですねしょうがない でこれやってる間に<笑>引きつけますはいそれ当たんないオッケーああそれは無理それは無理それは無理鬼がしまろうはね苦手なんですよおうどっちがいたはいオッケー飛んで火による夏の試合ということでこっち肌取っていきますはいはいはい順調でございますね やっぱねアタッカーなんで旗取るの遅いっすねはいはいはいまあ焦らずゆっくり行きましょうはいブレンディブレンディはいはいオッケーじゃあねこっち D 旗取ったということでえっ、ー、と攻め込んで C 旗行きたいと思いますその前に肉取ろう肉運めはい回復したんであー相手ブーストだなちょっと終わるまで待とうはいあじゃあこっち来たんでこっちのフィールドと戦いますかね 戦いますかねはいそれ当たんない。ということではいオッケー回避を読んだんではい当たりましたね。えいそれ当たんない。これちょっとあー出たい。ちょっとルームからはいオッケー。ルームにいちゃまずいですわこれは。はいそれ当たんない。はいはいはい。あともう一発かな。うん。 無駄回避しましままたねすいませんあと一発あと一発当てれば多分相手スキルたまんの待ってるな時間稼ぎだな時間稼ぎだなスキル来るでしょいあいあそっちかいやスキルくんの分かってたんですよ分かってたんですけどこのルーム避けらんねマジでということでエガアップでいきます ローの、あの、ルームの避け方教えてくれませんマジ。はい、OK。ちょっと苦手なんだよな、マジで。ここ OK! これはね、相手が当たっても当たんなくてもいいんですよ。とりあえず、あれを、あのタイミングで出すっていうことが大事でした。ということで、勝っていきました。ありがとうございました。また次も見てね。ありがとう。